み皆さんこんにちはサルですキャンドゥで買ったねこのシェラカップリッドティッシュこちらを使った、えー、炊飯と卵焼き目玉焼きかの、えー、同時作成ということで視聴者さんの、えー、コメント質問に、えー、お答えしてみたいと思います最初に、えー、米を研いでいきます、えー、水が冷たいのでねあの水を触らないように また、不精なね、えー、米の研ぎ方ですけど、シェラザルの方に今回ですね、お米を0 3合あの左に映ってるね、えー、ガラスのおチョコのようなね、小さいコップ、あれにね、いっぱい入れるとね、0 3合なんですよ。だいたいお米で 50g ぐらい。えー、なので、えー、これをね、えー、やっていこうと思います。えー、使う器がね、キャンドゥの、えーのシェラカップなので、あのー、 米がね、あの 0.5 合とか1合は絶対入らないんでねでこれぐらいにしてます、はい、でこのおちょこね1杯の水を入れればお米と水の量がだいたい一致するのでこれでいこうと思いますはいでね、えー、水にねえー、っと1時間ぐらいね、えー、浸しておいてでここにねサラダ油をね軽く塗りまして 卵を割り入れます。アルコールね、20cc ですね。武田アルスト。はい、行きます。 で卵も、ね、冷蔵庫から出したばっかりだと冷たくってなかなか、あのー、加熱しづらいと思ったので1時間ぐらい、ね、この上に出しておいてますでこの部屋の、ね、温度が20度ですので、えー、今もう1月の、ね、外は寒いんですけど部屋の中は、ね、比較的あったかいです、まあ、換気だけ、ね、気をつけないといけないのでこの辺りは、ね、ちょっと自己責任なんですけど、まあ、アルスト炊飯をやってみようと思いますおちょうど湯が沸騰してきたらですね 白身の方も少しこう色が変わってきましたね素晴らしいですねえっ、ー、と今ね5分ぐらいかなまあある人ね強火にしてるんで先ほどね中火だったんですけど強火にしたんでその分ね熱も上の方にねよく伝ってるんだと思います目玉焼きに味付け掘りにしね 一応軽くしとこうと思います今回シェラーカップにねあの焦げ付き防止のシートとかも敷いてないのであえてねもうキャンドゥシェラーそのままやってますので、まあ、一番シンプルな形の炊飯ですよね まあ、お米がねこ び, こびりついちゃうと思うんですけど、まあ、3分の1合なのでそんなに無理はないかなと思ってるんですけどちょっとねきこぼれるので一番下にねステンレスのねトレイを敷いておきますこのねあの簡易アルスト台はねとっても便利ですよ ここの3段にななっててね、いろんなことができます動画もね載せてるのでよかったらね参考にしてくださいま、えー、もなく10分経過しますねこれねここのね水蒸気がやっぱり切り欠きの部分からね、えー、出てる感じですねここからねやっぱ切り欠きがあることによってねこういうあの割とね わかりやすいことができます。あ、もう焦げ臭くなってきたので、アルコールは消します。これで蒸らしに入りましょう。はい、えー、完成したようですね。まだね、どうだろう、五分ぐらいしかね、蒸らしてないんですけどね。 もうちょっと蒸らした方がいいのかな分かんないなちょっと様子を見てみますうわっんかね<笑>これはいい感じじゃないかなという気がしますよどうしようかなもう開けましょうか開けてみましょうはい ちょっとね、こいつを横にずらしましょうちょっと操作がね慣れてないので不慣れでねこれやっぱあれですねなんか外す時には、えー、何か掴むものがやっぱりいりますねはいちょっとこういうねものでよし わいい出来じゃないですかこれこんなことしてたらねひっくり返すので怖いけどねはいえー、米シェラカップで米炊いたことは初めてじゃないかなあのマッコリコップはね結構あるんですけどあーけどねまあまあいい感じですよまあおこげもね最低限って感じでおお お, おなんかいい感じおうかなよしこれは素晴らしいこれねちょっと醤油かけても美いしいかもしれないけどねはいえー、じゃあちょっとねまあご飯からいただきましょうご飯ねちょっとまずご飯いただきますうわいい出来じゃないですかこれ 言葉いいらないですよねい あ, のあのねちょっとね期待したコメントじゃないかもしれませんけど堀西がね美味しいんですよ堀西のねこの微妙な味付けがね何ともたまらん感じ。 <笑>これはこれはねちょっとねやみつきになりそうですねめっちゃやみつきになりそうですよこれはねちょっと視聴者さんに感謝ですねうわこれですよこれはねちょっと視聴者さんにね 感謝ですね。いただきます、うんもう。もういいですよね。これはね、ちょっとね、食べることに集中したいんでね、皆さんすいません。いただきますね。 ごちそうさまでした最高でしたね 20cc のアルコールは多かったかなうん多かったですね多分 15cc ぐらいでよかったのかなまあ米がね3分の1合なんでいやー最高でしたごちそうさまでしたこれはねちょっとやみつきになります、えー、今後もねやっていきたいと思います 今回、えー、とてもね美味しく炊けたんですけど、まあ、シェラカップでねお米炊いたのが初めてなもんで比較がねできないんですがおそらく、えー、上手に炊けた理由の一つは、えー、シェラカップリッドディッシュの要素があると思います。というのもこれまで持ってた、えー、100均のリッドと比べると重たいということとそれからヘリがね溝になっててシェラカップをねしっかりとこうホールドしてるっていうかね覆ってる感じであること。 あと切り欠きがね一箇所だけあってそこからしか水蒸気があの漏れないので水蒸気をしっかり閉じ込めてくれる状態が美味しい、えー、炊飯になってるんじゃないかなと思いましたはい、えー、ということで今回もご視聴ありがとうございました、えー、いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします